オッサンアラフィフマウンテンバイクハ a c k u h o イエイえー、本日はどこに来ているかというとですね、じゃじゃん、えー、ここは富士天スノーリゾートの、えー、グリーンシーズンですね。 富士天はですね初めてになるんですけども果たして今日は楽しんで怪我なく帰れることでしょうかではこうご期待富士天マウンテンバイクパークは八王子インターから約車で1時間という非常に都心からアクセスしやすいマウンテンバイクパークですリフトは1機しかないんですがバラエティに富んだコースが設けてあり初心者から上級者まで楽しめるという非常に人気の高いマウンテンバイクパークです 今日はせがれと2人でやってきましてまあしょっぱな上級者までやるっていうのはちょっと心持ち危険な気がしますので取り急ぎ初心者中級者の構想を全て制覇しようという魂胆であります噂に聞くところ初心者構スや中級者構想の中にも非常に深いドロップがあったりとなかなかテクニックが必要ということで アラフィフの経験1年のおっさんが果たしてまともに降りて帰ってこれるのかさあこうご期最初はローラーコースターというコースを走りますこのローラーコースターなんですけれども初心者コースとはいえところどころ木の根が張り出していてドロップになっているほか後半部分には深いバームのついたカーブなどもありますさあうまく走れるやろ これでもどこがコースかさっぱりわかんないねこっちでいいのかおいおいおいなんか切り返しもたくさんあってあギャップも結構あるねよいしょよほい降りるはい おーリアが滑る音が半端な<笑>いーうわーリアが滑る音が<笑>うわっおお う, お う, いーうわー よし。はい okay. <coughs> よ 木の根もあって普通に関東の小山走ってるのと同じ気分よいしょこれはこっちかこうだこっちが出身者はい、はい、よいしょまっすぐ落ちるウエ はい、はい、いくつかギャップがありましてよいしょはま、い、っすぐ落ち大きの木が木が目前に迫るよいしょよいしょよいしょはい、はい、バーム深いバーム深いバームがやだよいしょ いいよ、ほ、はい、ほ、はいこれはどうなるんだ落ちろと、よいしょはい、ちょっと待ってよいしょ、ほ、はい いこの深い場面に全部乗るってのはちょっと無理ねよいしょよいしょよいしょはいはい初心者に初心者じゃないこれでローラーコースター終わりです案外疲れる<笑>疲れるし おじさん的にはずっとフラットポジションなのがしんどい<笑>、えー、雨になってしまいました、えー、雨が降る中ローラーコースタ ー, ー, ー, ー, スターダークボール系のちょっと待ってね行けば分かるかなじゃあ行きますよ午後からはあいにくの雨となってしまいましたが次はローラーコースターから入り中級車のダークボール系のコースを走ります 最後の方で間違って上級者コースに入ってしまって慌てふためく大蔵さんをお楽しみください。ここからも普通に入ればいいんだよね。うん、オッケー。暗いな。暗いよね、うん。 ど、no. ではなここ行っちゃっていいの違うそっちさっきのところこれがダークボール系のじゃあ行くで。 哦哦哦行行行行行行行 取った取ったはいはいなんかあるんだね本当に小山なんか小山うん湯の近くの小、うん、山<笑>じゃあ中 級, 中級うん<笑><笑>おおこれはちょっとあれだなしんどいね。<笑> おっとっとっと、はい。あれ。ちょっと待った、どういうこと。これ終わりなのか。もうまっすぐ行けとなん。あ、これブラックなんだっけ。ああ、そうか。 ちょっと待ってこれブラックなんだちょっと読んだほうがよくねここそこどうだって書いてないあクラッどうなのなのかな行ってみ る, てみ る, てみるお前先俺先お前先あ<笑><笑><笑>そううわーあちょっとったダメだダメだ ブラックだったね<笑>さあ馬車道行けるのかさていうよう富士店の大人気コース馬車道を走りますあいにくの雨の中中級者コースの中では上級者コース顔負けのドロップオフが現れる馬車道果たして生還できるのでしょうかおおこれトリメニアきついで はい。ふいあー Det <laughs> är okej nu, det är okej nu, det är okej. はいはいはい。<笑> あ<笑>きつい<笑>きつ い, <笑>きつ い, <笑>きつい<笑>あれまだこっち行くのあこれで切り返すかはい、ここだあ<笑>きつい<笑>きつい<笑>きついでもマジきつくなかったわそれでもこの下行くそれでも逃げるか 逃げるるななんかね、滑るようっちょっと待って結構怖くなってきたぞ。<笑><笑>うん あ, あ、ここもぬるってるわ。うわごめんごめんごめん。これも怖いから下でいい。<笑>登りたくないもん。 ハハハハ ははははえ本日の「おっさんあらふぃふ」マウンテンバイクいかがだったでしょうか 都心から2時間ちょいでやってこれるという富士県、ぜひ来てください。それでは、ではまた。